演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいのいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますこちなみにァミリーマー何だろう焼やっさん探集したというカボンスクネを食べたいと思いますんなんかミートボールみたいな感じがしますねやっぱり作るともうちょっと小判型のイメージあるんですがこれは何が理由があるのかなでは食べてみます、うん 軟骨が入っているのは全体的にコリコリとした食感がありました。で、付けがふんわり柔らかかったんですが、ちょっと持っていくときに崩れやすかったのがナイスでしたね。もうちょっと焼き粉にするのはもうちょっと固めの方が良かったかもしれません。ですからコリコリとした食感もありますし、生姜の醤油のピリッとした刺激もあってとっても美味しかったので、こちらも点数をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分終了。